平成29年10月3日、阿蘇市にある県立阿蘇中央高等学校正方校舎で、公正取引委員会による独占禁止法教室が行われました。この独占禁止法教室は、公正取引委員会が将来を担う高校生に独占禁止法の役割について理解してもらおうと、高校生を対象に、 全国各地のの高校でで行っているものですこの日、阿蘇中央高等学校正方校舎で開かれた独占禁止法教室では、農業食品科とグリーン環境科の3年生5人が参加しました。教室では、公正取引委員会事務総局九州事務所の職員が、スライドを使いながら、市場経済とは何か、また、独占禁止法とは、 消費者、企業、そして社会全体が市場競争のメリットを得るためのルールであることを説明しました。また、独占禁止法を運用する機関である公正取引委員会の活動については、過去に青森市発注の土木意識工事で起きた受注予定者をあらかじめ決定し、さらに受注予定者が受注できるようにした いわゆる談合事件の実例を紹介しましまた生徒たちは、独占禁止法や公正取引委員会の仕組みなどについて、メモを取るなどして、熱心に話を聞いていました。